南から参りました前姫です、えー、とコメントにもあったんですけどお休みしていたメンバーお姉さんメンバー3人が久しぶりに復活してくださってとても嬉しい舞台となりましたそれとトピックスとしては8月にカザフスタンというところで行われるテコンドーの世界大会に出るメンバーがいます手挙げてはーい頑張ってきてくださいありがとうございます世界チャンピオンになってね はい、今日は「えっと、夢ランプ」といって、えっと、オリジナル曲2曲目の曲なんですけども茨城県の四季折々を表現してみました春は土浦騎乗の桜霞ヶ浦夏は牛久の大仏様のカッパ祭りとかのカッパさんが出てきます3番目は筑波山の秋の風景4番目はここの醍醐の冬の風景を表現してみました 目と耳とでお楽しみくださいではよろしくお願いします 夢「夢街道」「はるか空旅」「望むはくじろで」「山の紅葉も舞い踊る」 Thank、you